意気込みをお聞きしたいと思いますしゅうきさん、意気込みをお願いします皆さま、こんにちはお小平しから参りましたマイカと申します3年ぶりに、この原宿に戻って参りました新型コロナウイルスの影響で本当にもう、地元の会場も取れずなかなか練習ができない中 それでもチームみんな一丸となって練習を積み重ねてまいりました私たち私たちの笑顔でみなさんに感動を届けていきたいと思います前に踊っていただいたメガロシレン様にも負けない笑顔でメンバー一同皆様に感動を届けたいと思いますよろしくお願いいたしますありがとうございましたそれでは準備をお願いします はい、改めましてマイカでございます今日3年ぶりによさこい仲間と会うことができましたご覧いただく皆様そしてよさこい仲間の笑顔が本当に今日は素敵でしたこれから踊 ら, 踊らせていただく私たちマイカも最高の笑顔で踊りたいと思いますここ1日目最終演舞花一元 はや手に舞う。